入院する可能性があるので、健康に気をつけなければならない。猫が夫婦の部屋に入ったり、またはベッドの上に登る夢。夫婦間に言えない秘密があることを示す。見知らぬ人が自分のベッドで寝ている夢。結婚相手と出会い、恋に落ちる。他人のベッドシーツを交換してあげる夢。ベッドは主に事業や生活の基盤。 結婚生活などを象徴する、ベッドは状況によって解釈が異なりますが、新しいベッドは利益が生じる暗示であり、ベッドにシーツを敷いていると大きな変化や移動を暗示します。自分のベッドが見えると女に安定を取り戻すことを意味し、ベッドにいる夢なら新しい愛が始まる兆しである。自分のベッドではなく他人のベッドでシーツを交換してあげるのは、その人が病院に入院することになったり、病気になることを意味します。 病気で寝たきりになることを表している。新しいベッドを部屋に持ち込む夢。事業基盤が整い、離婚者は結婚することになる。野戦用ベッドに横たわる夢。病院に入院したり、やっていることに、悩みが生じる。寝ている間にベッドから落ちる夢。困難が生じたり、結婚生活に問題が発生する夢。ベッドの足が折れる夢。事業所に不具合が発生したり、部下、手下、雇い主などを失う。 ベッドの上に動物や昆虫が上がってくる夢。ベッドは主に事業や生活の基盤、結婚生活などを象徴する。ベッドは状況によって解釈が異なるが、新しいベッドは利益が生じる暗示であり、ベッドにシーツを敷いていると大きな変化や移動を暗示する。どのような動物かによっても夢占いが変わるが、おおむねベッドの上に人以外の生き物が乗ってくるのは厄介だ。水が上がってくるのは面倒で負担のかかることが起こることを表す。 経済的にも、物理的にも、多くの人を助けなければならないことが起きたり、反共性的に、寄付や奉仕をしなければならないことが起こる。ベッドの上に蛇が這い上がる夢。ベッドの上に蛇が這い上がる夢を見ると、政府ができ、密かに情を通すようになる。蛇が体を親しく巻く夢は、貫通や妊娠をすることになる。ベッドの上に血が付着している夢。妻、目かけが、外縁の男と関係する不吉なことが起こる。ベッドの上で寝ている時に落ちる夢。 夢の中で、ベッドで寝ている時に落ちた場合、この夢は、既婚者の場合は、夫婦喧嘩をしたり、家の中で、騒がしいことが起こる。一般的な場合は、自分の名誉や権力に打撃を受け、名誉が失墜し、権力を失う可能性がある、財産も失う可能性があることを示す夢なので、家庭を見守り、自重しながら過ごすことが望ましいでしょう。ベッドカバーの上に赤いバラの花が一輪ある夢。女性は、生理現象で月経をし、男性は甘い夢を見る。 ベッドカバーが真っ黒に汚れている夢。病気や悪気が侵入する。災難、事故、争い、喧嘩、不時文句、病気などの不運が訪れる。ベッドを叩き壊す夢。仕事で失職するなど、仕事を辞めることになる。ベッドを水できれいに洗う夢。若い患者の場合は、病床から起き上がるが、年配の高齢者は、あの世に旅立つ準備をしている可能性がある。患者でない場合は、将来的に幸運が訪れる。ベッドを部屋から出す夢。 長い間続けてきた仕事を変えたり、問題が生じたり、夫婦間では離婚することがある。ベッドを買い替える夢。新しいベッドを買って、家の中に入れると、気分も良くなるだろう。現実でも、良いことがたくさん起こる夢である。仕事で能力を認められ、新しい部署に配属されたり、事業がより活発になる夢である。未婚者であれば、結婚をする良い夢である。逆にベッドを部屋から外に出す夢は、事業が中断されたり、今までの仕事を辞めて、 別の仕事を始めることになったり、離婚することを表す夢です。離婚することを表す夢である。ベッドを掃除する夢。重大な移動を暗示し、自分がベッドに横たわっていた場合は、新しい恋が始まることを暗示する。ベッドによじ登る夢。役職を得たり、何らかの待ち時間があり、他の人と一緒に座ると、同業、懇談などが成立する。ベッドによろめきながら誰かを待つ夢。ベッドは、主に事業や生活の基盤、結婚生活などを象徴する。 ベッドは状況によって解釈が異なるが、新しいベッドは利益が生じる暗示であり、ベッドにシーツを敷いていると大きな変化や移動を暗示する。ベッドに腰を下ろして誰かを待っていたら、待つという行為から垣間見えるように、現実で自分が待っていることを待ち続けることになり、そのことが遅れて遅れることを示す夢である。ベッドにたくさんのアリや軟禁虫が這い上がってくる夢。経済的な出血が生じたり、厄介な人に悩まされる。ベッドから落ちる夢。 ベッドから落ちる夢は、仕事、事業、地位や名誉、権利、結婚などを失う予兆である。ベッドの足が折れる夢。事業上の困難が生じたり、信頼していた部下を失うことになる。患者になって患者用ベッドに横たわる夢。ある期間で職務に追われ、診察台に横たわると、職務成績を評価され、手術台に横たわると、業績を審査される。ベッドの夢占い動画を最後までご覧いただき、ありがとうございました。次の動画も、ぜひご覧ください。